羽生譲るが独占インタビューで NG なしの本音回答。サンドウィッチマンのスポーツ2年1。サンドウィッチマンのスポーツ2年1。から羽生譲るクリスマスに降臨。大谷翔平ワールドカップサッカー日本代表村神様の豪華共演 SPTBSK 午後9時から10時48分が12月25日日曜日放送される。 昨年12月、深夜帯に放送されたところ好評を博し、今年は12月25日のクリスマスにゴールデンタイムでの放送となったこの番組。2022年にスポーツ界で起こった様々な出来事を独自の調査と最新アイで分析し、選手本人も気づかなかった驚きの新事実を発掘。さらにアスリート本人への直撃取材や、 スタッフが全力で調査した、何一でしか見られない独自の、一番をお届けする。ゲストには、MLB ミネソタツインズの前田健太投手、杉谷健氏、FIFA ワールドカップカタール2022、で話題となった美人サポーター、SHONO、中川翔子、岡田優衣、フワちゃん、ティモンディと豪華な顔ぶれが集結。サンドウィッチマンと一緒に今年の、 一番を見守る今年7月にプロ転校を表明したプロフィギュアスケーターの羽生結弦に番組が独占インタビューインタビューにあたり150時間以上の会見を全てチェックどんな質問にもスマートに答えハブ語録とも言われる名言の数々がある中番組が注目したのはスケート以外で18年いち聞かれた質問 どんなジャンルの質問を聞かれてきたのかをハブ本人がランキング予想する。さらに今年の漢字、音楽、そして結婚感など過去の答えから気になる現在の答えまで NG なしの本音回答。そしてその1位についてさらに深掘りの年一を調べていくと新事実が明らかに。その他にも日本中が熱狂した FIFA ワールドカップ カタール2022では激闘を終えたばかりのサッカー日本代表主将の吉田麻也選手を直撃する年一興奮したシーンや現地での裏話を大調査また今大会の興奮名場面を日本音響研究所の音声分析を使ってランキング吉田選手には VTR を見てランキングを予想してもらう果たして 一番のの興奮名場面を当てるることはできるのか〈そして今年13社連続脱三振でギネス世界記録に認定されプロ野球界に衝撃を与えた千葉ロッテマリーンズ佐々木朗真礼投手にプロ野球を引退したばかりの杉谷が独占直撃取材〉〈佐々木投手に年一聞きたいことを自ら千葉ロッテ関係者に聞き込み調査し佐々木投手にぶつける〉 また、ご当地年一と称し、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手、北京五輪メダリストのそれぞれの地元で年一調査を刊行。都内と地元では調査結果に一体どれぐらいの違いがあるのか。今年も大活躍だったエンゼルス、大谷翔平選手の年一も発表。今年出場した全157試合をすべてチェックし、 普段はクールな大谷選手が一番笑顔を見せたマル秘場面を相分析を使って独自調査する。年一の大谷スマイルは一体どのシーンなのか。さらに、日本ハム時代のチームメイトであり、先輩でもある杉谷が大谷選手へ送った、あるメッセージにスタジオは大爆笑となる。番組情報、サンドウィッチマンのスポーツに一から羽生ラハ譲るクリスマスに降臨。 大谷翔平ワールドカップサッカー日本代表村神様の豪華共演 SPTBSK2022 年12月25日日曜日午後9時から10時48分 MC サンドウィッチマン伊達み夫富澤武ゲスト五十音順岡田ゆい SHONO 杉谷健史ティモンディ前田ゆ太高岸博之